メイナースタイルです本日は雪中キャンピですバイクで行きますよえ雪の中バイクで大丈夫なのって思うよね大丈夫秘策があるんですもちろんチェーン巻いて走るとか雪道でもへっちゃらなテクニックはありませんそれは後ほど種おかししますね 交通は中野県内田市にある竹品湖です竹の花オートキャンプ場に向かいますさすがにねバイクで山梨長野に向かう人は少ないみたいですやっぱり駅道のバイクは危険ですからねあら航空の手前市の海は三坂インターでおりますよ被災とは自殺ねここからレンタカーに乗り換えるんです なんで最初かからレンタカーにしたかったとというとですね一枚近所にレンタカーを借りようとしたのですがスタンドレスがオプションであり割高になってしまうこととそもそも対応者が少なかったりまた行きは良いとしても帰りに渋滞などで遅くなり返却時間に間に合わないなど時間が読みにくいのでなるべく目的に近い場所で車を借りることにしました。 ニコニコレンタカーは全国各地に営業所を持つ格安レンタカーで保険等のオプションがなければ12時間2525円で車を借りれちゃうんですもちろん車種によって値段は変わりますそして今回借りた山梨県甲府市では当機のスタッフレスタイヤが標準装備となっています 乗り換える面倒はありますが高速道路料金の大部分をバイクの安い料金で移動できて帰りも距離が短いので返却時間も読みやすく何よりも雪道になるであろう目的地にスタッドレスの車で行けるという一石三鳥のアイデアですニコニコレンタカーは NS や昭和シールなど有名な全の各地のガソリンスタンドで取り扱っていて バイクで行っても預かってくれるというメリットもあったりもします車先向こう街に右方向です右側に車線を使用します でするまで結構天気がていてましたので。いや どうか分かかわらないんですけど一応ライブカメラを何回かチェックしてるときは雰囲気があったみたいなので、えーえー、期待してますそれでは。 な, ないけど、雪中キャンプにならないかもしれないななんて、どうでしょうかね。バイクで来れたよ。私なこでのドローンの飛行には。 私はこの観光協会に許可が必要となっています。事前に連絡したところ、近くのガソリンスタンドが事務所になっていて、こちらに立ち寄ってくださいっていうことでした。 冬はキャンプやったことあります？はい。うん、大丈夫です。だいあの夜中は寒くなりますけど。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ場所ですが。あ、めっちゃ固い。地面が硬くてペグは進みません。これ北ベルだよ。もしして石なの？ 平米先週はわずか1キロほどの小さな湖です。農業用のため、池として作られた湖ですが、周りの白樺や薪打ちに囲まれ、自然豊かな観光地として地元住民と観光客に愛されています。今年は例年よりも寒さが厳しいそうです。 巻き切りで時間かかりすぎて僕はほとんど取れなかったです、えー、今日1日、えー、明日まで楽しみたいと思います Thank、you はい。 すてきます。<laughs> <でも> <laughs> <笑>寒い。ゆな。あ、ああ。あ、ごめんなさい。わ<笑>かりました。<笑>お久しぶりです。十一年ぶり。 <笑>そんなそんなに立ちました？<笑>夜中に会いましたよね。ドライブしましたよね。 シャツが逃げるんだ合わせがいいんだろう。逃げる圧力を想定し摩擦係数は砂の流動性をマイナス20に設定はい、最後までご視聴ありがとうございました、えー、今回は結構頑張って喋ってみましたけどどうでしたでしょうか 喋、えー、りが苦手なので、えー、下手な喋りで申し訳ありませんでした。えー、これからも少しずつ喋っていきたいなと思っております。えー、もしよろしかったら、えー、チャンネル登録と高評価、えー、お願いいたします。また何かやってほしいこと、聞いてみたいことがありましたら、 えー、気軽にコメント欄に書き込みをお願いいたします。頑張って答えていきたいと思います。それではまたレイナスタイルでした。バイバイ。